タナモリ読書クラブー絵の具を使ってまるで魔法のように偶然出来上がる色や形を楽しみましょう。 山内幸一です。自然のものを使っていろんな作品を作っています。色でもいろんな遊びをしています。材料セットの内容を確認しましょう。このほかに絵の具、パレット、水、筆、鉛筆、ハサミ、爪楊枝を用意しましょう。 最初ストローでフーッて拭いたり強く拭いたり違う色を垂らすとにじみ始めて色たちが仲良くしていくっていうかでストローもゆっくり長く履いたりフッて拭いたりフーッて拭いたり いろんな吹き方にするとメログモ元気が出ると。色は広がってんのを見ていると生きているみたいですね。 違う色を重ねてみます違う色の滲みもまた変化があって面白いですね 今度乾いてる髪だから水玉になります。水玉の上に色を垂らします。 違う色を足します水玉の中を色が泳ぎ始めます表面の色を見ていると時間を忘れてしまいますねいろんなところに自由に絵の具を落としますいろんな色があるといいですね 広げます。この瞬間を大事にしてください色が足らなかったらもう多少また色足しますでこの開く瞬間が命です心の声を言葉にしますさあ出てきました何が現れましたか 逆さまにしてもまた別な印象になりますね適当に置きます自然な方がいいと思います思いっきり自由に大胆に 動かしてで最後スポーンと抜いてください タンプのように軽やかに押します。 自然な形が綺麗です。 枠を使って気に入った場所を探してメッセージカードなどにしてみましょう。 ここでで紹介したもののはほんの一部です。皆さんもさまざまな方法で試してみてくださいね出来上がった作品はメールでお送りくださいお待ちしています